えー、由来、こぶというのは辞書を引くとどういうことか分かります友を敬い、励まし、頑張れよっていう、そういう言葉です、それを、花舞いは、演武で皆さんにご披露したいと思います。今は便利な時代スマホを持てば、ね 便利なことに使われるだけではなくそのスマホでいじめを受けて命まで立つ子までいますそんなおかしな時代をなくしたいと思いますそれはよさこいを通して皆さんと交流をして隣にいる人たちに声をかける友達に声をかけるそういう声をかける ととても大事だと思いますあなたには心から話せる友達がいますかそして頑張れよって言える友達がいますかそんな友達を作りませんか東海花なま一同気をつけよろしくお願いしますお願いしますなお 2019。 you 「力よそこに花て磨く命と人の絆と人の愛情よ魂に響き」 ノーレ愛情はるアス拍手ありがとうございます一度感謝のレありがとうございましたノーレ東海花舞会場